ニュースマスダ・久とキャットタン・ナカマル・そしてフリーアナウンサー・宮島さらがパーソナリティを務めるラジオ番組、マスダ・久中丸雄一のマス丸ラジオ、MBS ・ラジオ。3月8日深夜放送会は、中丸が収録に遅刻し、途中参加するという異例の展開となった。この日のオープニングは、マスダと宮島のみでスタート。マスダは、中丸さんが、 遅刻ということで、来ないねから、ってなってて。携帯、電話が、ブブってなってね。遅刻します、と連絡が来て、トリスナーに事情を、説明。中丸からは、先に始めててください、とのメッセージが届いたそうで、宮島は、いやいやいや、仕事だよ。飲み会じゃないんだから、笑いと、突っ込み。おかしいなぁと思いながらも、もうすぐ来たるということなんで、普通に寝ぼうよ。 一般的な寝坊です。恐ろしいです。本当に。びっくりしています。宮島。と、正直な気持ちをとろした。その後、番組が始まって3分が過ぎた頃に中丸が、すいませんでした。入ってもいいですかといきなり、登場。急いできたため、髪形が崩れていたのか、髪の毛やばい、宮島。髪の毛、ごえもん。みたいな状態。 だけど、マスだ、と驚かれた。すると、中丸は、寝坊しました。すいません、と、素直に謝罪。加えて、今日は、朝6時ぐらいに起きましてね。いろいろ作業してたんですけども、ちょっと昼寝しようかなと思って、寝たんですよ。インターホンが鳴ってると思って。えっと、マネージャーさんのインターホンでしたね。で、気づいたら集合時間だったということで、すいませんでした。 とことの天末を明かした。しかし、直後に、ハ、はあ、から、と深いため息をついてしまい、増田と宮島は、ハ、はあ、から、じゃないよ、と呆れ気味にコメント。以降は、リスナーの質問に答えるなど、一同は、普段通りの脇あいあいとした会話を繰り広げた。そんな中丸といえば、嵐二宮和也率いる YouTube チャンネル、ジャニのチャンネル、のメンバーとしても活動中だが、 動画内でたびたび遅刻癖を指摘されている。今回のラジオを受けて、SNS 上のファンの間でも、中丸くん、また遅刻してる、中丸くんって本当に遅刻するんだ笑い、と笑いが漏れていた。一方、マスマルラジオは前週3月1日に放送100回を迎え、番組内でカラオケ大会を実施。 8日も後半で、マスダと中丸がオフィシャルヒゲ男ディザムへのプリテンダー2019年を歌ったほか、キャトタンのキープザフェイス07年、ニュースのウィーク07年でコラボレーション。双方のファンにとっては貴重な回となったが、 番組公式ツイッターは放送終了後の9日午前2時台にお願いと題し、マスマルラジオの放送音源を動画サイトや SNS などへの無断使用することはご遠慮ください。今後このような企画ができなくなってしまいますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。原文ママとツイートした。 前週の放送では中丸ガードへの、ウスセえは20年、などを大熱唱していました。このカラオケ企画は大好評で、多くのファンはラジオ聴き逃しサービス、ラギコーのシェア機能を使って SNS で拡散していたものの、一部でカラオケの音源を抜き出し、ツイッター上にアップするユーザーもいたんです。 マスだと中丸の美声を広める目的だったのでしょうが、番組サイドは感化できず、注意喚起にあった。良識のあるファンは、すぐ無断天才の音源が回ってきたからね。番組のハッシュタグをつけていたから、そりゃ関係者の目にも留まるわ。カラオケ企画は良かったから、第2弾のためにも音源を載せている人は消してほしい。 と、公式からのお願いに理解を示していました。ジャニーズに詳しい記者。なお、8日のエンディングで、3人はカラオケ大会について楽しかった、と、声を弾ませていた。定期的にできたらいいです。ね、ぜひまた機会がありましたら楽しみましょう。宮島とのコメントもあっただけにリスナーはくれぐれもルールを守ってほしいものだ。ご視聴ありがとうございました。